今年デビューして、まだ1年目という年、年末の大舞台の紅白に出場ということで、ファンや関係者に感謝している。この年末、恩返しできるようなパフォーマンスができたら、と意気込んだ。長瀬連19、は出場決定の報告を受けた時のことを振り返り、出場のことは昨日、ジャニーさん、事務所社長、から聞いた。言うたち、ちょっと来て。 と、稽古場の人がいないところに呼び出されて、誰にも言わないでね、ゆうたち、ちょっと紅白だから、って言って、どっかへ去って行った。内緒と言われ喜びをどこにぶつけたらいいかわからなかったそうで家に持って帰り消化するのが大変だった。みんな顔を合わせて、ひょとんとしていた。内心は、うおう。って感じで、みんなめちゃめちゃ喜んでいる、とにんまりした。 この出場発表会見の場にパニック障害の治療で11月から活動休止中の岩橋玄樹21の姿はなかった。リーダーの岸優太23は岩橋本人は正直悔しい思いをしていた。彼の思いを背負って非常に強い思いを持っている。玄樹君には見ててね、と言ったら絶対見るから、と言われたと明かした。 NHK 側はキンプリについて今年発売のシングル2作がオリコンチャートで1位を獲得したことなどに触れ岩橋さんが休んで5人になっても影響はなかったと出場決定の要因を説明した関係者はキンプリは地方のコンサートの移動で駅のホームにファンが押し寄せ新幹線が遅延するくらい爆発的な人気を持つ 社内では、メンバーが食べた弁当のゴミを漁るファンもいるくらい、岩橋の旧市で人気が衰える心配はない、と言うから、将来は嵐を超える大黒柱になりそうだ。東スポウェブ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。